今日はこちらのプロティアを使ったアレンジメントを皆さんに紹介しますこのプロティアとかワイルドフラワー系のお花はすごくかっこいいアレンジメントができますまたこれからすごく暑い日が続くんですけれどもこの暑い夏でも日持ちをするアレンジメントを作ることができますもう一石二鳥なんですねなので 今日はこちらの囲 い, い系のアレンジメントを皆さんに紹介していきたいと思いますので最後までご視聴くださいそれではね早速いってみましょうどうぞはい今日使う器はこちらですね早速いってみましょうはいまず最初にこのプロティアをね挿していくんですけれどもここ結構重要なポイントでこのプロティアの高さですね 高さそれとあとこの葉っぱをどこまで間引くかこれねかなりアレンジメントを作っていく上で重要なポイントになります今回はこのくらいの高さですねこのくらいの高さにしたいので葉っぱも少しこうそこまで間引きます ね, でねここの花とプロティアの間ですねここを少し 開ける間引いて開けるそのまんま普通にこうバサバサやっていく人いるんですけどそれはねまあ最初のうちはいいんですけどちょっとナンセンスですなので少しこうやって間引いてこの葉っぱ今ついてる葉っぱもこう少しこう花から離してあげて まあ、こういう状態ですね、こういういっきりした状態でプロティアを刺してあげますはい、えー、では今回はこのプロティアはですねちょっとこう短めに刺しますはい えー、プロテアが2本とかある場合はちょっと高めと低めとかでもいいんですけど1本しかない場合は割とまあこういう大きい花はね短めに刺しておくといいと思いますでここでこのドラセナを刺しますこうパーツに分けてまあこれ結構毎度なんですけど 巻いてホチキスで止めたものを刺します硫化デンドロをね刺していきますこの短い部分と 短い部分とか枝をと切り分けてとかこれ手でも取れますから取ってこの長い部分と短い部分をとりあえず作ります長い部分っていうのはこういうふうに枝取りした長い部分ですね短いのはこういうふうに短くしたものですでこう枝取りしたものはこの辺の中間の葉っぱは取ってこう茎をすんなりとねすっきりと見せましょう で長いトラスじゃなくて硫化電ドルはこの上にとかこの横にこう刺していきますね今回は上に刺していきましょうで短くした硫化電ドルはこう短くね にさしていきます。はい、こちらで。この硫化デンドロの短いのが入りました。ここで、このアンスリウムをね、入れていきます。 このニューサイレンを入れていきます。よくこうニューサイレンも癖をつけて、でこのワイヤーをで U ピンをねこう作って。 U ピンで、こういうところに、フォームに留めていきます。はい、こういう動きを出してきますね。で、この乳細卵もこう割くことができるので、例えば下は一つにしておいて、上だけこのように二つに割いて、 違う動きを出していくってこともできます。こうしておいてはいえこのようにこれ二枚違う動きを作ることもできますね。あとはこう裁いてこう丸めて。 動きを完全につけてしまってホチキスで止めますこの先っぽがピュンと立ってるとすごいこうやりにくいんです先っぽは必ずこう丸めておきますこうですねそして先を細くしてフォームに刺しやすいようにして。 出すとこうアクセントがついてきます。でもうこれは皆さんの好きなようにニューサイレンを遊ばしていきましょう。この遊び心が大事ですね。 はい、こちらで入ューが入りました。最後にもう一つアクセントで違う色のアンスリウムを入れていきます。はい、こちらで完成です。えー、では正面から見てみましょう。 はい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかワイルドフラワー系のようなね力強いガツンとした風邪の場合はニューサイランドのこうアクセントラインとかで中に入る、ね、アクセントラインで動きを出したりとか柔らかさを出したりしていくと素敵なアレンジメントを作ることができますぜひ皆さんも試してみてくださいでは今日はこちらでレッスンを終わりにしたいと思いますまた次回お会いしましょう See you next time you、uh -huh.